なんで逃げるんですかあきらくんのドローンが盗まれたっていう動画をあげたんですけど視聴者さんからね犯人らしき人物を見たということで連絡がありましたで今その現場にですね向かってます必ず犯人を捕まえる星をあげるあげる、はいはい、捕まえたいでし もらいたいですねドローン返してもらいたいよねドローン返してもらいたいそろそろなんよねこの辺に目撃情報があってちょ開けるかおあ、あれじゃないドローンそうですねドローン飛ばしとしておるけど、はい、ちょちょちょちょちょっすいません これって僕のドローンじゃないですかええー、この前あの進行でこれ盗みましたよねあの僕たちがドローン飛ばしてた時いえいえいえいえこれ開けたドローンですよ。だっていやいや似てるんですよね自分だとなんかこのあああ あ, あ, あや っ, っあっああっあっああああああああ やっぱ取り返したなんであんまですかいや、のあなたでしょだっていやごめんなさいとかじゃなくてまだ逃げるでしょ。<笑>ね逃げるでしょ。 ま、だいやこっちとしては本当にもう本当ね、はい、探してて、はい、もう警察も呼ぼうとしてたんですよ謝、はい、ってくださいいや本当ねい や, いや土下座はいいんでちょっと言葉言葉で声が聞きたいです本当にはいじゃないともこっちとしてもねもう警察いるしかないんでこれもう事件ですよ本当正直事件なんで えー、ちゃんと謝ってくれたでも明くん許すってこと許しますもう警察でも言わん言わせ今回犯人見つけられてよかったです視聴者さんありがとうございます情報無事ね明く君のドローンも帰ってきましたよかったねよかったですありがとうございますヤ健さんいやいやいやもうこれも視聴者さんのおかげだけどホント戻ってきてよかったよよかったですやっとやっとです本当もうやめてくださいねもう盗んだりするの人のもの自分でドローン買ってください じゃあもう、これきりで帰ってくださいはい、というわけでね、今回、えー、犯人の方を見つけ出すことができました、えー、何週か、1ヶ月でかかってるそうですねあれから、はい無事、あのー、犯人捕まることができました皆さんのおかげですありがとうございますありがとうございますこれで明らくんもね、ドローン生活がまた復活するということでありがとうございましたありがとうございました